今からね、お尻を触っていきます。で、はい、頭からね、こう神経が出てて、お尻の疲れを、まあ、こ、こ、こ、腰の疲れとか、背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね。なので、しっかり緩めていきます。まあ、動画見てたら知ってると思うんですが、私がわざわざ説明するってことは。痛いよってことですから、頑張ってくださいね<笑>。股関節がこう上がってきてるっていうのは、だいぶね、このお尻がね、だいぶ硬いってことなんですね。はい。はい<笑> します。え、外<笑>になっている間、マスク外しといても大丈夫ですよ。うんはい、<笑>大丈夫。大丈夫です。はい、じゃもう一回ね。これがね、その、あの、股関節がだるくなったりとか、する時の原因になるってやつですね。ああああああああ 細かいところをちょっとね指で緩めていきますよ。ここ でで、は、反対のの、ね、こうしままししうすすね。ね、ま、だね。あ、う、だ、ん、<笑>な痛く、うんうんうん、て震える あ、ストップ<笑>違う全然違うそこがここがん か, か痛いよね、うん、でそこいつがねたまっちゃうとねやっぱり股関節の痛さになってくるんですよ、うん、でまあ左足左もきつかったって言ってるんだけども、うん、右でもかばってたりとかするのでや っ, ぱ、うん、やっぱこいつなのね、うん、あっそこ、はい、そ こ, <笑>そこはいじゃあい行きますあ こ, こ。 細いところ指でね。はい こっち側を上で横向いて休みましょうか横向き横向きでお尻の筋肉というのはここからここまでくっついてるんですねなのでここをしっかり刺激してあげるとかなり骨盤に効いてくれますで私がわざわざ説明してるということなんです<笑>痛いよ